今日は井上あられさんからのリクエストです難しいことは分かりませんが腰から打てるようになる練習法を教えてくださいリクエストありがとうまず腰から打てる人っていうのはまるで合体ロボと同じなんだ合体ロボそう合体ロボ強いよねみんなの味方だよね腰から打てる合体ロボは5つのパーツからできてます1危険体1 2姿勢3右足の踏み込み足4左足の蹴り足 打ち切るぞ。この5つの合体完成形が腰から打てるロボなんだみんないきなり合体ロボを欲しがるけど例えばレッドとグリーンがいない状態で腰から打つ合体ロボって成り立たないんだよ一見遠回りに見えても先生に言われた細かいことを1つずつ直していくのが腰から打てるようになる一番の近道だね